皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年12月22日。サポート仲間って、このメラゾビームを回避してくれないんですよね。パニガルム道中で全滅したら、どうなるか知っていますかそうです。直前の部屋からやり直しになります。パニガルムから追い出されることはありません。これでもう安心して全滅することができますね。 今日から第6回バトルトリニティ対抗戦の前半戦が始まりました。今回から部門賞というものがあるみたいです。つまり、優勝トロフィー以外にも部門賞のトロフィーが各町に置かれるようです。まあ、それらのトロフィーは全部がたらに置かれることになるんですがね。そんなわけで今日は3勝することができました。10勝すれば貢献賞ゲットなので、あと7勝です。調子いいですね。